はい、はい、今すぐ、今すぐ、こっち、こっちには見てみてね、はい。この絵をが見てられますかはい。天使、天使、一つビデオを撮ります、はい。えっと、この漫画には見てね、はい。ページを忘れた、はい。 一番一フレームには男の子は地下鉄の駅から地下鉄の駅から 行, けま行きます下のフレームには女の子はえっ、ーえー、と生活のティケットの切符をえっ、ーえー、と<笑>はい 次のページには次のページには左のフレームには女の子は男の子を呼んでいるよ。次のフレームには男の子は怒られているよ。下のフレームには女の子は男の子の後ろに走っているよ。 下のフレームには、男の子は疲れました。女の子、一つの女の子は、男の子がキャッチしました。でも、男の子は、二つの女の子は会っていましたよ。はい、次のページには、次のページには、えっと、 え, えっと、男の子はなくしているよ。でも、女の子2人は、どの業に私たちが困っているのとえ、質問します。次のフレームには、 男の子は、私は男の子を、核、えー、が完了した、もう完了した。えー、女の子2人はベンチに座っている。彼女らは、怖ってしないで、こっちに来て、カモン、カモンと話しているよ。 下のフレームには、こちらにはこの男の子は悲しかっていますよ。でも右のフレームには、これ、この可愛いの間違いがありますよ。<笑>えっと、また、こちらには、これは、 時々は可愛いの間違いがあります。はい。さよならみんなさよならみんなところで、私は田舎のうちにあります。さよなら